ですこれ御用、うん、だいぶ前にねこれ YouTube で盆栽系図出たことあるずっと培養しててだんだんだんだ ん, だんこう弱い枝が枯れてきてますからねうもうこれ頭が陣になってるんで天神をこう陣をずっとつなげていこうかなと思うんですけど、はい、だいたいねここからいってもいいかなそれからここへこうつなげていってもちょっとこう大まかにね こんな感じで、はい。で、ここからまたこの頭に繋げてきます。はい、来もう こ, こは、いらないかな。はい。ここを削ると下から。あんまりぐるぐる巻いてないけど細い木だからいいでしょ。これはあんまりあっちこっち行かないで。はい、これ下げるのとシャリを入れてきます。枝を下げる。枝をこうもうちょっとくっつけて。はい。全体的に。 まずちょっと吹っかけてみましょうこれ、はい、ここはね、引っ張る。引っ張るたらちょっと割れてるんで。ちょっともう半分ぐらいは割れてるからね。はい、ちょっとまだこれ離れすぎてるんでね、吹きからね。結構怖いっすよ。これがね、パックリ今。これレックスが。 うん、いいこの辺もうち ょ, うちょっと行きます、うんこれまま。ただ、ここはちょっとね、鋭角に行かないけどね。はい、渋谷でした<笑>。ここはもうちょっと段つけていきます。これいらなくなるか。これも下げて。 ちょっと引っ張る。これは直感ですよね。直感。直感でやすくいくと、スラムが入ってるよ、これ。うん、ちょっと。文人っぽくもある。うん。 このこういう出方してるよね。こういうこういうでこうがスパッてこうが、それがいいと。うん、これはいい出方してるけど、うん、これもう幹にねあんまり模様がついてないから、はい、この枝もあんまり模様つけなくて、幹が素直だから枝も素直にしてた方がいい。そう。でも。 ビキ合わせてい割とこ、ね、うん、下の方はガクって下に下がっててだんだんだんだん上にいくとこう。<笑>こう 枝えー、上から、全てくるような形で、すぐやっていくる。一応、方向としては、左かな、これね。そうですね。うん、左ながらでいこうか。じゃあ、あとはね、シャリ作ってきます。すいシャリ。シャリ。いや、ここまでしか入ってないんで、もう。 ずっと繋げちゃいますからこれ。はい。ジンと刃つ繋げってきます。じゃこれこれはなくてもいいだろう。一応筋道てつけますからね。うん、心拍とかのシャリ。新パのシャリとはあのあ違うと新パだとあの繊維に沿ってずっと向いていくけど、うん、これは大丈夫でしょう。先生線こっち引いてますよ。<笑>はい、<笑>それはあの。<笑> なるべきで、カーりやすいここでね、ここ入ってくるあここに繋げてたいね こ, れここからくるから、このぐらいまで入るな、うんうん 五葉松のシャリで注意点とかありますか、うん。やっぱ水水とかありますもんね。これはね、一応ね、誠はあるんだけどね。心拍みたいにこうやって削って剥いていけないよ、これ。一応自分の感覚でやってて、それでもっとね、今皮を剥いてるだけだけど、はい。木質まで入ってたら、心拍みたいに剥ける可能性があります。やっていける可能性が。 今はこ こ, ここでしょ。ここ白いの が, ここが木質棒ですからね。これ、はい。一応ね、この流れはあります。ここ流れ。要はだから水吸いきったら枝枯れるってことですよね。そう、うんうん。だいたいね、こうやって繊維の通りにこう動いていく。刃物が、うん、こうにこうに。勝手に曲がっていく。勝手に曲がっていくから。いくらあの心拍数違うっ て, 言ってもね、うん、この木の流れっていうのはちゃんと抑えていかないとダメだめだからな。うん 多分ねこれ引っ張ってくとどっか入ってくると思うんですよこれ。はい。ここに繋げたいんですね。これかこれにここに入るかもわかんな い,、はいはい。ここは木の流れです。こ、う、取、ん、ってる。うん、これこれ深く掘っていきます。はい。 シャリ作ったことによって全体の調子悪くなるとかもあるんですか。大丈夫でしょ大丈夫、うん。うん。なんかあんまりやらないじゃないですか。あんまりやらないよね。ねどうしようもない奴はもう、うん、こう半分しかないやつとかね、間が。はいはい、シャリ作っちゃうからね。車輪。クローマスでもありますよね。シャリ入ってるとか。あるある。取れるかこう。ああ。ほらほら そし広がってきますかね、これ、はい、お頭なくなりました、<笑><笑>先っちょなくなったなちょっと時間かかりそうだなこれ じゃ、時間がかかるということで。うん。じゃ、もっと綺麗に削ってきますから。もっと綺麗に削ってきてくれる。ということです。ちょっと日も暮れそうですね。<笑>はい、なので。はい。続きはまた。今度。はい。一応預かっていこう。はい。じゃ。<笑>この辺は、もう。お楽しみにということで。多分この辺は全部ジンニなんですよ、ね。うん、全部ジンニ。で、頭です、ねうん。ちょっと割るか、ほら。二つ。どうなるかっていう感じです。枝が多すぎる。かも。 こっちが、こ、れ取っちゃって、ここずっと入ってもいいかなって。片側だけにして。うん、ということで。次ですね。次、工事ということで。はい。はい。時は長め。はい。はい、<笑>えっとね、これ最初に作った時は文治町の木ですよね。そうですね。文人であのずっとこう頭に。もう生きてた。うん。これ頭も枯れちゃったんで。ここ頭からずーっとシャリ通しました。そう、下まで。なんか。途中、この辺まで。 言ってたより<笑>最初この辺までって話じゃなかったそうそうそ う, そうただねこう見てると流れかっこ悪 い, いんですと止まっちゃうのこれが直線だからうん斜里の流れが、はい、だからこずっと引っ張っててねここから後ろへちょっとこう回るようになってでこれもねこういう直感の木で引っ張っていくとねやっぱりね繊維が流れてる、うん、勝手に切っていかないで木の流れの通りにこう うん、流れありますやっぱり心拍と同じようにでちょっと針金掛けを受るとここですねあんまり針金細い毛だからあのぐるぐる巻きたくなかったんでこういう掛け方をしましたこれこれ1本でこう1本です 鉢巻 き, 鉢巻 き, 鉢巻きなんかで、ね、なんていうかよくわかんないけどねこう鉢巻きに巻いたように一本 で, 1本 で, 1本で、うん、だからこう二本ずっときてまするすかここ熟慮なんですけどね最初より文人町の木ですだけどこうシャリが入ってで普通文人だとこ一回こうくすつったんですよやっぱりね、うん、そうですね枝下がってますそ、ね、うん、そう、っ文人町の木であって吹き流しっていう感じ うんうん、風がついてると か, こっちからこっちから風がこれでいくらか感じさせられればいいかなって言うんであんまり下げないでちょっと も, もっと戻しました戻しましたここからだんだんだんだん上にいくにしたがって枝はいくらか上に向いてく る, なるほどそんな感 じ, こんな感じにしたん で, す、うん、でちょっとねこれ足元がねちょっとまだこの辺の根っここれが外せると思うんだようそうするとここにねこの辺でずーっとこう足元が見えてくる もうちょっとだから下げるの、うん、そ, うそうすればここで粘りがこう出てるこれはちょっと無理ですけど ね, そうですねこれとこれはね正面ここで作ってたんですけどね、はい、ちょっとこうずらす形こっち、うん、そうするとこのシャリ の, あの模様っていうのがう見えてくると思うんですど なるほどこう一直線でくるんじゃなくてこういう模様も入れてみましたか、ね、らまだ木があんまり元気よくないんですけど古っ端全部取ってで全部に貼るよう金かけてます、ねはい、ということですねということです、うん、やっぱりこうあげた方がいいかなって、うん、でこっちはあのできるだけ幹に近づけてます 変な話、こうちょっと短くするとかもあるのかな、うん、こっちが弱くなってそうそうそう、うん、ってことですねこの辺こうなくなった場合ですね、うん、これ一緒なんでなくなってもそんなに違和感ないかなってないこの字は結構生きてると思いますよ、うん、そういう感じになったと五葉、うん、松の字とかシャリとかってあんまり作んないじゃないですか、うん、あの動画でやってないじゃないですかうんやってないそれ何か違いとか注意点とかあったりしますか しゃりつけのやっぱりねしゃりつけってまずこの木はこう 天, 天が枯れてました、はいはい、でここからずっとこう木の通りに線引っ張ってた方がいいんです木の通りで、うん、これ下からでちょっと刃物を入れるとね皮がベロッとむけますむけますかそうすると自然にこういう線がついてきますこの辺もそう下から剥くとここで剥がれちゃうここで剥がれるって感じここもそうです こ, ういうはい、これがただこれがなくてねこう線が入ってたらまた違うしこれ、ねうん、こういうのはちょっとアクセントになるかなっていう感じ、うん、なるほど皮むくとねあとは木がなんか柔らかいから直っと削れます、うんうん、でこの生きてるとこと死んでるとこの境目 は, はっきりさせてる。うんなるほど 祭りはあんまりねこういうシャリつけないですけど ね, そうですねもうこの手は天神があるんでここだけうやってからい て, てもおかしいなもんなんで、うん、ずーっと下までこの辺まで、うん、削ったあと気をつけることとかもないですかうん削ったとこの手大丈夫 こ, ままこれでここ削った後ね、ねこれ樹液が上がってきて松屋にねふそ 塞いちゃうんですよどっか、ね、になってこのあはうっが色変わちいうところががあったんんででですすすよここのの辺辺か松ヤニ枯れて中に染み込まね、はい 染み込んでますから腐ってこないですよ。よこの枯葉人残ります。そんなところですか。そういうことです。そういうこと。あとはこれで夏まで持つかどうか、ね、<笑>う大丈夫だぞ、ね。<笑>根っこは何を い, いじってないんでね。というわけで、ガン文人吹き流し。文人文人町の吹き吹き流しか。いいですかね。文<笑>人町。このまずの文車輪は初めてだと思うんで。もしねこうどうしようもない気だったら車輪入れちゃってもいいかなって。 そういう感じですはいありがとうございますはいどういうことですか針金の回転の話ですよね揃えた方がいい昨日のあの針金かけの動画の中で右中ら右って同じようにかけた方がいいよって言われててこういうあ…でもこれ違いますねこれはね、かんちゃん掛けたんですってかあ、外しちゃった方なるほ ど, んかるほど、うん、前に掛けてこれは一応ですよね 全, 全部右回転になってるってことですね、うん で、もう一つ今話したの、取れてるんですかね。はい、えー、っとね、全部右回転にか、か全部右回転にかけるって言われた。人がいるんです、プロの方で。で、要は、こういう書き渡し、この枝とこの枝をかけようとすると。こちらが右回転になると、ここからこうやって入ってくるから、左回転になるんですよ ね, ですね。こういうふうに。そうですね。ちょっと右左絶対違うんですよ。違いますね、そう、これやって、こ, こで同じ方向だで、こうクロスするからね、こうね。 ここ入っちゃうもんそう苦労するかこの針金がこの外じゃなくて、うん、この内側に入ってくるんですねで内側に入ってくと確かに右回転できるんですけどそうすると こ, こつぼめが な, なくなっちゃうっていうのがあって、うん、そうちょっと細いうのだったらいいけど同じ方向にはなんない で,、ね で, ねえー、でも全部同じ回転でかけたんだよって言って私木見ましたけど、うん、確かに、ね、美しいんですけどそういうところは全部の中に入ってきちゃうここが ここ入っちゃう、ねはいここね、全部入っちゃ う, 間入っちゃう全部入っちゃうそれがいいのかっていう話ですねまあ、正解うんまあどっちを優先するかですよね、うん、コメントでもあったんですけど「いや趣味なんだから強要しないでください」みたいなああそう誰も強要してない強要してないですよねちゃんと動画見てください<笑>そうそ う, そ, うそのコメントをくれた人にそうですよねはい。ちょっと言いたいなとまあ見た時にあの美しくてちゃんと聴いてるっていう、ね、そうですねだからこういう基礎というかね、えー、基本を まあ、ここの基本ですけど、を、ね、知ることで自分のに生かしてくれればいいってい う, う、ね、考えのもと作ってます。そうですね。すね当事案で、我々わそうやって習ってきた。そうですね、はい。強制ではないです。そうです。<笑>楽にやりましょう。楽しくやりましょう。<笑><笑><笑>